どっあるじゃない。もう二三日前から九月、うん、になりましてね、はい。少しは涼しくなったかなって朝晩ね。そういう時期で、ねはい、それで真夏の間はね、これ葉があんまり伸びてなかったんですけど、今結構伸びてきてますね。うんうん、元気がついてきてます。この前あの盆、ー、栽見てる方からリクエストっかあったんですけど、シャリの切り口、うん、どこから切り口にしてシャリをつけるかっていうのは。は はい、それをあのやっていきたいと思います、はい、2種類あるんですけどねこちらはもうこうジンができてますこのジンを切り口にしてシャリを作っていく、はい、これだとこうジンがあるんでどこを切り口にしていいかっていうのは分かりますこれ、はい、ジンからスタートしていく、うん、でこっちもう持ってきたんですけど、ね、これは何にもないんですよ、はい、ジンも何にもないこ、はい、これなどこに切り口するかっていうとねずーっとこれ見ていくとねこれだとまず こういうのがあるんです、これ、うん。枯れてるとこ。はい、枝からいくん、うん。枝、枝の、こういうとこ。こういうのを切り口にする、はいはいはい。それと、これですね。枝を切ったことあるでしょう、はいはい。こういうところを、あの切り口にして。あの陣を作っていく。あの、いつも私言うんですけど。あの、こう、しゃりつけの時はね、これは、ダざです、あの、チョークで、うん、こうやって。ねじれるように、こうやって。 彫刻刀で切っていきましょう。こうやって切っちゃうとね。もう繊維逆らって切ってますから、うん、繊維を傷つけちゃう、うん。そう。水が吸えなくなっちゃうってことです、ね。でこう、まっすぐの線を斜めに切っているようなもんですから。うん、それは、あの、やらない方がいいと思います。あの、後々を細くできないですから。はい で今回ね、こっちのわかりやすい方でやりたいと思いますいまず最初やることはね、掃除です除この幹筋がどういう流れになってるかっていうのをこれ見てかなくちゃいけないんですよね、うん、これだとまだ掃除が足んないんでこの幹筋の筋の流れっていうのを持って見てきたいと思います、うん、この真珠ブラシの方がいいと思いますあのこれだとね、これはワイヤーの方なんですけどね、うん、これだとちょっと硬すぎて中までいい 行っちゃう可能性もあるんですね。うん、よくは取れるんですけどねさっき僕やっててここめくれちゃったんですよいろんなデータ、うん、ああこのぐらいだといいですこれぐらいセーブ、うん、大丈夫です<笑>ワイヤーでやったらこっちの真鍮のブラッシュの方が、ねいいいすうん、どこまで古い皮を取っていくかってことですよね芋、うん、の色にするうすそう芋肌って言いますけどねさつま芋肌の肌、うん、そこまで掃除してきます、うん、ちょっとこれ名札ついてるんですけど あ取っちゃいますすっいかかります、はい、こうやっっててますねできれれば木木に沿ってこうあ木の流れに、うん、こうじゃなくて逆らないでう木の流れの通りに。 取ってどこまでがいいも形か。これがそうですよね。これね、タツマイモの皮の色、色ここまで出してです。これ以上行くと白いのが出てきますから。うん、これ以上行かないようにやってます。これブラシでこすっただけだとこの細かいところまで取れないんですよ。うん、これピンセットでこう剥がしていきますから。うん なぜこれをやるかっていうと、この古い皮って硬いんですよ。で、こう筋をつけてたどっていくときに、ずれてきますから。だから、この細かいやつを取ります。これ、ちょっと時間かかる仕事なんですけど、硬いのは全部取ってきます。あれもあります。ちっちゃいブラシ。なちっちゃいブラシ。ちっちゃいブラシ、うん、あれもいい、あれもいいですよ。持ってきますかあれ、うんえ。これは、このブラシもいいですよね。細かいところはそうですね。これはステンレスのこうブラシですけど、防錆器で。 あ, あ、持ってます。出てます。三、うん、<笑>本セットだったけ二本かなこれは。<笑>うん、これ持ってます。これはこういう細かいところ持ちするのにかなりいいです。これ便利ですよね。うん。商品だとねこのサイズで大きいんですよね。これだと入んないからね。そうそうそうこれ小さいやつは入んないですよ。うん、だからこれ全部 た, ただここまで行ってみましょう。それから上の方に引っ張ってきますから。うんうん 水水を作りなながらあの掃掃除除していきまま、はい、ななますすすでけここでもう線つけていきますかっうこれで。はい でこの掃除がね綺麗にできてないと線がうまく入らないんですよ。こうやって木の流れ見ながらね、こちょっとってきます。これがこう向けてますよね、これね。うん、これを取るあ。まだ掃除がうまくなね、うまくできてこれが線がついてきます。なるほど掃除がなまだ足りないんですよ、これ。えー、古い皮がね残ってるとかうまく。 取れないんですよ、これ。これ全然、あの、水水逆らってないですからね。この流れの通りにこう動いてるだけですから。 これ逆らって剥いちゃった後は水水細くできないですからね最初はそのぐらいの細さがいいんですか最初これ一本のこれ失敗しても掘、うん、っとけこれ縮まってますねくっついちゃうからもしこれまずかまずかったらこのままにしていいんです一年間に立たんないとくっついちゃう、うん、じゃこれ一本のまずつけます、はい、ずっと下までいってみますねここはもうやりやすいところですからね こう内側入ってきてるんです ね, ね。やりにくそう。これ結構ね<笑>大変なんですよこれつけるので、これでこの木が生きるか死ぬか決まっちゃうからね。結構捻転してんですね。ねじれてますね。ねじれてる。うん結構ねじれ入ってる。俺。ちょっ分かんないけど。 これ痛み気になったら結構面白い気になるのだか ら,、ねねえーま、だから今回は痛みきにしないですけどね。 水水をはっきりつけるだけ。今回は皮をめくって川。水水をはっきりつ け, つける。流れが見えるように。でさらに彫刻していくのは、まあ一年ぐら い, たが い, い、ね。上、う、け、ん、てからの方がいいですね。うん、でね、あのちょっとね、一年ぐらい置い て, て、この上にね、皮みたいのがあるんですよ。これちょっと削っておくと、はい、鎖が入ってくる、鎖っていうか、白いところがね。柔らかくなってくるんですよ。で後白いところを取っていけば、完全に、もうシャリができてくる。なるほど。 一応ね、あの片方をこう線付けました。後ろへ回って、ここでねじれてるんですよね。でまたねじれて、ここ入ってきてる。そこだけ広いですね。うん、ここだけ広がっちゃった。あ、広がっちゃった。広, た 広, た広げたね。で、ここで上に。上上がってきます。本当は下まで一本通る、ね。そうそうそう。後で、これ見ながら、うん、もう一本入った時に。こう見ながら、取っていきますから。かりましたで、今度は上行きますね。これあの、もう一本この辺から入れますからね。 うんうん、ここに、そうすると、根が 出, 出てくる形。今一本です、広げますからね。はい、で、上に一本、あのー、通してきます、それ、はい。それも陣から。そう、ここ、から、ここから、ここか ら, ここから引っ張っていったんですよね、下へ。うんうん下へはい、で、これから 上, 上上がってきます。うまくここへ入るかどうかですけどね、うん、入れなるはず、枝に入っちゃっても構わないです、これ。ああ<笑>この流れが分かればね、あと、あの、ずっと取っていけるんですけどね。 変なとこっ入ってくるかこれあそそこ。これ回転してるかわかんないこれ。すごいなこれ。これずっとここねじり入ってるかわかんないこれ。見えないけど。うん。だからそこ太いのか。これ彫刻でまつってこう切ってちゃう ね, まね。枝に入る可能性ある。がこれに入る可能性あるこれ。半分ぐらいなったらいいけどもともに入っちゃったらまずいことになる。うん、これすごいな。<笑>これ。 いいのこの 枝, 枝入っちゃうから。刺しっからうん、これ避けてくれればいいけどね。この通り取っていけばね、いやいやこれ枝で半分ぐらい入っても大丈夫だよね。なるほど。これ生きてるんだから。正直、板車にしちゃえば。うん、この太さでも、分人に作ろうと思えば作れますもんね。うん、作れる。車輪。コントロールすれば。だから、どうにでも作り変えられる。気はします、ねそう。これ、これ避けよくやってる。ああ、枝をけてる。 こっち向いてる本当だすっげた人も考えてんのかなこうやってシャリをここに入れる。これ 片方がこっはここからこのののちょっとこう広げますから。はい ちょっとねまだ時期的に早いかなっていう感じですね。まだ皮がずるって剥けちゃうから、やつぐらいでやった方がいいかわかんないでね。やっぱあれですか、白いところは綺麗に取った方がいい。皮は取ってきますか全、ねうん、やっぱこう戻っちゃうんですよね。そう。肌がっ戻っちゃうからちょっと深くというか白い部分は取る感じ、ね。そう、ちょっと深くね。 で、今ずっとこれ引っ張ってたんですよ。ここからは、うん、ここ自然に広がっちゃう場合ありますから、ここにここからずっと引っ張ってきたてんですけど、幅がこの幅で行ったんですけどね。この幅ここから行ったんですけど、自然にこう辿っていくと広がってきます、うん。シャリは内側に水吸いあって、うん、外側にシャリがついてた方が、うんうん、迫力があると思う。うん、この将軍にできてきました。ほら。 これならね、板車輪できそうなそうあとはあの来年でも木はもっと細く削っていけば、うんうん、これが浮き出てきますこれがなるほどこっち側とこっち側削りゃいいんですから、はい、そうすると板車輪になっていきます両サイドを削るシャリっつうのは水水からくわって出てる、うん、こういうところはでこれ取っちゃってねみんなここ、ね、頭頂部というかねそう 水水いの際をきちっとつけていけば、はい、自然に傷傷み気になってきます、うん。一応ここまでやったんですけどね。まだまだ<笑>これ一つあの長さあるんで、うんこ。これだけ広がったんです。はい、これいらないとですね。あ、うん。取っちゃいます。はい。ここがねまだうまく入ってないです。うん、半分までいってないからもうちょっとこう広げるかもかね。 ああ、刃に繋がってないということですか、うん。そう。え、だいぶ広くなりますね、こ。こうけだいぶ広がるな。ね、これもうちょっと下引っ張って言いますから、はい。おさらいすると、うん、陣からスタートして一本下まで通します。このそのこの木の場合はね、うん。その後に場を決めてもう一本線を通す。そう、もう一本、二本作っていく。で、それをつなげる。そう。いうようなですそう。そうすると、もう水栓が一本になりますからね。うんうん、で、あとはもっと水栓細くするんだったら。 はいもっと取ってきゃいいんですからなるほど広げとくそう広げていく大体三分の一ぐらいでしょう水で最終的にはなるほどそうすると細ければそういうほど痛になるからねはいでよくあるのが、うん、こう木がこうやってあった場合、はい、両サイドこうシャリ入れるパターンあるじゃないですか2本、ね、2本2本ちゃう2本本や入れないです私はあそう一本で入れちゃうああ枝に入ってもかまわないなるほど。 多分これに両サイドこうやって針入れてるのって業者さんが木を太くするためにやってるのかなって思うんですよ、ね、多分そうだったで、まあ、そういうのを買った時はその二つのシャリを1本につなげると、うん、でシャリを作って出たんですよそう、シャリ入れる場合はねただただ荒木の場合は先曲げちゃった方がいいギリギリあと、うん、どっか枝枝枯れる枝とか出てくるからそうですね。その後にシャリ入れた方がいいと思いますあ曲げてたところから。 シャリを作ってくる今までね私やってたのはねこう木があったら熟慮、まあ、作るために枝抜いてってたんだようんそしたらあからシャリ入れるととんでもないとこが入ってくるから<笑>枝がいっぱいあるうちにこう曲げちゃってだ、うん、からシャリつけてそうすると枝にシャリが入っちゃっても構わないです枝が何本かあれば審判が作れるから ね, そうですねこれやっぱ先生のやり方そうなんでそれぞれ多分やり方があるんで、うん、先にね模様をつけてもらって感じ。 だいたいたた皮を剥くのが終わりました、ねはい、全然削 っ, 本で繋がってるここもできたから。 してこうこうねこれもっと広げることできるんですよねそうするとこれも全部つながってきますここで、うんうん、あとこ れ, これ陣に入れるのはこうつなげればいいわけですよね、うんうん、もうちょっと削ってもいいし大体こううまくできたと思いますよあとはこう熟練の問題はもうちょっと足元がね足元もうちょっと下げてここはもう模様入らないと思うんで下げるだけでいいんじゃないかな、うん、あれねどっかで縛っちゃうってことはね、うん こ縮めるってこう下げればねこっ、うん、ち綺麗だなこれシャリがねシャリが綺麗っていうかもう粘点がすごかったですねやっぱり手を選ぶ場合はこういう心拍の場合は、うん、いじりが入った方がいい ね, そうですね、うん、こんなに一気にやっちゃって大丈夫なんですか大丈夫これはだってもう繊維りに皮をむいてるわけだから、うん、これ半分以上もう取れてるところもありますけどね、はい、これ大丈夫ですただ今時期的にはちょっと早いかな 慣れない人やるとね他まで全部入っちゃうから、はい、皮がむけちゃうからちょっとあのやっぱりね寒い時期の方の方が皮がむきづらいけど余分なところまで入っていかないな、ね、でこう線つけていけばその通り入ってきますから、ねはい、木に逆らわない、うん、逆らわないでこうつけていれば木がもう模様作ってますからこれじゃこの状態で、うんえー、しばらく置いてそうここは硬くなってから そういったね、ちょっとね、この表面のつるつるしてるとかあるでしょ、うんはいはい、これをね、剥がしておくと、ちょっとあの鎖が入ってくるんですよ。なるほど。腐らせた方がいい。うん、表面がちょっと、だから、もしこれでやるんだったら、彫刻入れるんです。こう、この、こ角を、取っていく。キ、う、ワ、ん、のところですね。そう、際だけ。際だけやっ て, て。こう線付け頭頂部のところが残るように、そこに。残りそうすると、こういうふうに。 肉が巻いてきますからね。うん巻いてらうん、ここの際っていうのは綺麗にして、くずとかないと、はい、肉がうまく巻いてこないですよ。こうやってピンセットで引っ張るんじゃなくて、剥がすような形、はい、そうすると、こう綺麗に際が取れてきます。あとポイントとしては、えー、根までは。シャリを。あ、そ う, ね, そうね、ここのね、シャリがここまで入ってるでしょう。 これが剥がしたやつですね。これ全部取んない、これとんないで、少しあの水水残してくださいこ。このぐらいで、下まで行っちゃうとね、こ こ, こ, こ腐ってきちゃう、はい。周り水水あるような形で残して。く。そのポイントですかね。じゃあ、このお仕事はこんな感じで、うん、いや思ったより面白い木でしたね、うんうん。この辺がちょっとどうなってんだろうと思ったけど、すごいメ捻転が入ってて。 こういう入り込んだところ、これ彫刻そうじ削れないですよ、これ。こういうとこ、ね、ろ、はいはい、一度は、これあとはこう、白い部分を剥がすような、ん、形。今、皮を剥がしてきましたけど、それと同じ。こ、うん、れはじゃあ、針金掛けをしな。する、してもいい。ああ、やってもいいですよ今日今日。今日はいいです。針金掛けやってもいいですよ。やってもいいなら。これ、木、あんまりいじるとこないですからね。そうですよね。針金掛けをかけてから、来年彫刻。 そう、ね、していく感じ植え替えもちょっとしたいの、うん、ここがねまっすぐなんですよね、うん、これそうここがだからちょっと、ね、ここだけ植え替えで直せばいいから。そうそうしたいな、うん、ちょっとこう縮めるかねうんそうですね行くかなでも、うん、なんかすごくいい気になりそうなししいい気になると思う気がしましたシャリがこう見え隠れしててい い,、うん、い, いと思いますこれはということでそういうことですはい今日はシャリのの。最初の 入れ方。うん、あの切り口どこからやるか。ですねどこ。ちょっと失敗してますけどね。ちょっと失敗してます。<笑>大丈夫です、ねうん。あの話しかけられて、違うとこ切っちゃいましたね、一回ね。<笑>途中からね、やっちゃったから、ね<笑>そうそうそう。もう一回しか切れない。<笑>間違えて切っちゃったとこがあるんで、<笑>そこは枝が無事ならいいですね。<笑>うん、一応、トップに。トップに塗ってあります。そうはい、間違えて<笑>切っちゃったで。<笑>じそのところで、うん。はい、ありがとうございました。はい